全てを終わらせることができるならこの命など安いものさこの地から真の意味で離れると無知を槍となし平陣を立つチェーンソーのうなり声が聞こえる槍を刀となし カッを切り裂く反映かあるいはトロビか無知をやりとなし平人を断つ 血が武器を染め戦場を沸き立たせる槍を刀となし甲冑を切り裂く下りり切その主の犠牲を無駄にはせぬ 槍を刀となし甲冑を切り裂く。鞭を槍となし帝人を立て。 下りきりその主の犠牲を無駄にはせぬ感染者の権利は感染者自身の手で取り戻す